こんにちは G です今回は Chromium OS のお話いつもはインストール手順と操作の動画なんですが今回はちょっとおまけがあります Chromium OS は Chrome OS のオープンソース版で原点はイギリス生まれのプリント o s です2018年中国資本となり FadeOS と名前が変わり、Fade が事業継続しています。画面の URL が公式サイトです。こちらの URL がラズパイ版の情報です。ダウンロードしておきましょう。Chromium OS4 Raspberry Pi 4B&Pi 400の下にあるアセッツを開きます。 画面の名称のファイルを右クリックしてリンク先を別名で保存を選びます。このサイトちょっと反応が遅いんですが数十秒待つとファイル保存のウィンドウが表示されます。このサイトには Chromium OS と p a d OS 両方の情報があるんで注意が必要です。ダウンロードするのは Chromium OS の方です。 フェイド OS については動画後半で解説しますダウンロードが終わったらエッチャーでいつものように SD に焼きます 32GB と 64GB の SD でテストしたんですが何度かトラブルがあり数回焼き直ししました見かけはうまく動作するように見えたんですが ChromiumOS はパーティションが複雑で コピーエラーのためかユーザーエリアが確保できないエラーでした。SD が焼けたらラズパイに挿して起動します。初期設定はうまく単純化できていて極めて簡単です。English をクリックします。Language とキーボードを日本語指定します。 ログイン画面では Gmail アカウントで登録します。最初はランチャー画面表示なんですが、アプリがないので空のウィンドウが表示されます。画面右下にコントロールパネルがあります。設定ウィンドウを開いて、デバイスからストレージ管理を選びます。 画面では使用可能領域が 26.3GB 残っています。これは正常な状態ですが、前述のエラーの場合、3GB 程度になっていました。使用可能領域の確認がエラーチェックにもなります。このままでは何もできないので、Chrome Web Store をクリックしてアプリをインストールします。 マイクロブロックオリジンを検索してインストールしますアプリじゃなく機能拡張も普通に利用できます次にゲームをインストールしてみますもう一つ何かインストールしてみましょう 左下のランチャーをクリックします。せっかくなのでちょっとゲームを起動。 設定画面はブラウザーの設定プラスアルファといったところでしょうか次はブラウザーのテストですいつものように動画再生を試します 動画再生かなりいいですね全画面表示中マウスやキーボード操作してもフレーム落ちが少ない。 設定のデベロッパーに Linux 開発環境のインストール機能があります。特に用はないんですが、オンにしてインストールしてみます。 アップデートとアップグレードはマストでしょうからやっておきますまた Nano と NeoFetch もインストールしておきましょう まとめです。Chromium OS は軽く動画再生も問題ないんですが、それだけです。Chrome Web Store だけで完結するしかないので、それが許容できる方にはいいかもしれません。外部ドライブは認識できなくて、フォーマットするかとアラート表示されますが、フォーマットできません。悪くはないんですが、良くもない。 正直すぐ飽きました。冒頭でお話ししたように、Chrome OS のダウンロードサイトには FadeOS への誘導があります。FadeOS は Chromium OS に Android アプリサポートなどを追加した中国の OS です。FadeOS のダウンロードは画面のサイトで FadeOS4U から Raspberry Pi をクリックしてキーボード画像をクリック。 え d ちゃーで SD に焼いてラズパイに刺します。クラウドベースの OS なので SSD を別に用意しました。ランゲージ、キーボードとも日本語を選びます。フルインストール推奨ということでインストールボタンを押すしかありません。でもインストール後、再起動しても同じインストール画面に戻ります。何度かインストールを試した結果、 クラウドベースは諦めてローカルでインストールすることにしました。それで前に進むことができるんですが問題があります。ユーザーライセンスとプライバシーポリシーに同意が求められるんですがこれが癖物です。画面の URL で全文が確認できますが重要な点だけを要約してみます。ライセンスタイプがいくつかあります。 フェイド o s は無料ではなく無料トライアルなので注意してください。価格は年間 12.99 ドルと比較的高額です。法的管轄権が書かれています。中国の法律に縛られます。これ大丈夫プライバシーポリシーの データ収集の範囲がすごいんです。うーん、これはひどい。中国国内向けのルールで個人情報は全部よこせと言ってるのと同じ。評価目的で動作できる状態にしてみます。ローカルアカウントでのインストールの様子をご覧ください。 一応ブラウザーが動作するようにはなりましたがクラウドサービスがないので ChromiumOS と大差ありませんブラウザーで動画再生を試したんですがご覧のようにマウスやキーボード操作のたびに再生が飛んでしまいます 画面チカチカしてるでしょ動画再生は正直使えないレベルです。それよりもプライバシーとセキュリティの点から絶対試してはいけない OS ではないでしょうか。もちろん私は評価後直ちに削除廃棄しました。FadeOS の担当者の方、私ライセンス違反してないからね。ご覧いただき ありがとうございました。このところ日本ではコロナ陽性反応者も重症者数も激減しています。諸外国とはあまりに違う状況ですね。ところでワクチンの温度管理事故が各地でありワクチン廃棄のニュースがありました。画面のワードで検索してみたんですが日米以外は 同様の事故がない。温度管理事故はヒューマンエラーなのでどこでも起こるはずですがニュースがない。日本ではコールドチェーンが構築され厳格な温度管理が行われました。ひょっとして、ひょっとすると海外ではなんちゃってワクチンを売ってるんじゃないかな。ではまた次回。